ってるっすはい怖いけどちょっとは<笑>いちょっとね<笑>、はい、花火をね普通にちょっとやりますこれさ、うん、最近なかなか2人で遊ぶみたいなない<笑>、うん、確かにねこれ花火を2人でやるってなっ<笑>でまあなんか<笑>打ち上げ花火を逆にしてやるっていうのをねそれだけじゃなんか。うん せっかく夏だ、うん、そうそうそうそうここで花火もね、できる人いなかったりするかなと思うしう花火のレビューなんてないんじゃないのなかないか、ね、て さ, てさ行きます あ, あ、そう、そっち側に立つのが正解トよいしょトうやだどうもうすごい危ない よ, ないよあ、そうか したら終わるじゃんえそれはそれで一本になる一本になるよ<笑>でも一本になっちゃうよ<笑> 70本ぐらいあんのにこなんかさシャーってかと思ったじゃん<笑>バチバチバチバチ離したくなる<笑>いやもう行くだろこ<笑>んな俺の指が危ないわ危ないわ。来た来た来た早く<笑>え俺の圧ねえねえ あらちょっと早っあいいじゃんいいじゃんいいじゃんこうやつなこれがね夏ってやつねいいっし ょ, いいっしょまさかこれに おやるる日が来ると回ったわいいいね。ねえ これやっていい？これ<音声>もお前あ来た来たちょっと。あうざいな。いやすごいな危ない。<笑>いいね。<音声><音声><音声><音声>うるさ<音声>。これと同じ？ 違 う, んじゃね、違うんだ<笑><笑><笑>お前マジチケってええ い, いいけどやってもいいとこだけど<笑>あななんで打ち上げたのいや<笑><笑>マジでこんなな<笑>マジでこ ん, なの<笑>マジでこんな 強いやつは止まらなかったねであ、あっちや。なんでそんなことすんの。いや、多分、お前ここいたし、見たかった危<笑><笑>ないよ、こんなやつったら。<笑>違う違う違う、え、<笑>どう考えても打ち上げだったじゃん。うん、ぜひ皆さんも花見ね、安全にやってみてください。いや、楽しいね、なんかね。この年でも、やっぱ盛り上がる。この年で、二人で、ねね。夜、夜。二<笑>時に。 <笑>夜3時はもう夜3時 か, も<笑>、ね、んか人が誰もいないところで打ち上げとか打ち上げとかね打ち上げやってたかも<笑>俺ら今何してんの<笑><笑><笑>